クラウンクロスオーバーを救いたい企画のために、わざわざ借りてきました、従来型クラウン、2.5L 直4ハイブリッドの RS グレードだと思います。クラウン詳しくなくてごめんなさい。車の間を抜けるようなこと、やりたくないんですが、出口がわからねえ、まず内装の紹介を。かっちり作ってあって、とても質感は高いです。特にステアリングの本革は、上質なセダンに乗っているんだと思わせてくれます。左の十字で、メーター内の情報切り替え、右の十字はクルコン関係。 シンプルで、慣れれば使いやすいです。ミラー調整は奥の方ですね。パワーウィンドウのところにあってくれよ。内装パネルはカーボン柄で装飾されます。絵だけの偽カーボンだろうけど、スポーティーさが出て、個人的にはいいと思います。センターコンソールも上質さばっちり。シフトノブも重厚感があるけど、上下に動くタイプは、ミスシフトがあって嫌だな。ナビパネルはちょっと使いづらい。ここを押すとモード切り替え。色々あります。ダンパーの減衰力も、ステアの重さも変わります。 追い越し車線を飛ばすのも、市街地エコ走行も楽ちん。なんかセッティング画面あるけど、これオーナーでも、何割が使いこなしてるんだか。スマホとの連携も、D コネクトとかいう誰が使ってんねん機能も、カーナビ機能も、最低限は、致命的な欠陥なく使えます。ただまあ、私がタッチパネル否定派なのは、動画を見ていただいての通りなのですが、何よりひどいと思うのがエアコンの操作ですね。こうやって呼び出さなきゃいけない。それから、温度なり風速なり、 シートヒーターなり、タッチして探すんですが、高速走行中だと、誤射が連発します。シートヒーターだかベンチレーションにオートモードがあるんだけど、そんなの当てにならんし、一周するための操作回数が一回増えるし、不便です。後期型になって、物理ボタンに戻ったらしいな。 特にドイツ勢に言いたいんだが、5爆連発のクソタッチパネルで、スポーツ車を名乗るな。クラウンはまだ日本車だからしょうがないけど、200キロオーバーを念頭に置いて設計された車種で、エアコンがタッチパネルとか、何考えて車作ってんの片手運転と脇見、5タップで何度も脇見してる間に、300メートルくらい車進みそう。シフトの部はがっちり感あっていいですね。R に入れたはずがニュートラルになってたりして、プリウスシフトと比べると、 使いづらくて危ないですが、さて実走行レビューに戻りますが、こういうところを走っていて、小回りや視認性はいいですね。旧世代の多段式 AT みたいにガタガタしないし、やっぱ CVT ハイブリッドは、滑らかでいいわー。ただこの車、個人的な感覚として、前後長がすごく長い気がするんですよね。 長く感じるっていうのが正しいのかな狭いところの車庫入れなんかとても窮屈に感じてしまいましたまあ360度モニターもあるし小回りや視認性は普通にいいし自分の車として乗り慣れれば問題にならんだろうそしてこの世代のクラウンの特徴ノーズの入りが大変いいんですよ このハンドリングはスポーツマシンしてる。特にこういう、旋回時間長めの、ほどほどにきつめのコーナリング時に、ちょい大柄なシャシーの良さが出るんだ。ホイールベースも前後長も長く、横幅も大きめで、スピードを出してもどっしり安定している。まあプリウスに乗り慣れてる私には、初期がクイックすぎてちょっと不安に感じるけどね。でもその分で、回答性がとても高いんだ。アクセルを抜くだけでノーズがインに向く。あと、 プリウスと比べての話だけど、トルクがあるよね。上り坂もしっかり登る。中央道の追い越し車線で、これくらいの加速力があれば、いいハイペースクルーズができそうだ。ただじわじわアクセルを踏み込んでいくと、途端にもっさり、排気量の限界を感じてしまう。なんでかっていうと、こういうハイブリッドって、アクセル全開じゃない限り、エンジン作動中って、充電も同時に行うことが多いのよ。だから、本来の出力のうちの何割かを、 発電用モーターに持っていかれるせいで、中回度の上りが、クソだるくなる。2.5 じゃエンジンパワーが不足気味だ。ある程度飛ばしていきたくなるシャシーだけに、3.5 のハイブリッドが欲しくなるな。まあ、それは法定速度オーバーの領域の話であって、こういう市街地で流れに乗る分には、パワートレインに不満を感じることはないです。むしろ私みたいに、相手アクセル回度と加速 G を、抑えて走るタイプには、これでも十分かな。ステアリングのもちもち感が気持ちいいですね。 ただの街乗りでも、走っていてウキウキするような、運転する楽しみがある、サスペンションについては、設定で減衰力を変えられますが、基本的に初期は固め、段差を乗り越えた時の衝撃は、確かに入ってくるんだけど、角や不快な叩きつけは、完全に取り除かれる。むしろ、フルコンフォートにしようとするより、ある程度は揺れてくれた方が、路面の状況をつかみやすく、走っている感が出る。このままペースアップしていっても、このシャシーならついてくる、ガンガンに加速していける。 高級車だかいつかは食らうんだか気にしないねスポーツマシンだせっかくダラダラ走ってるのでハイブリッドの話をしましょうアクセルを抜くとすぐエンジンが切れます特にエコモードだとそのままモーターのみで粘ろうとしてくれるプリウス PHV と比べたら加速にも快晴減速にも大変非力なモーターだけどエコハイブリッドできるちょうど今の下り坂ずーっとエンジン切って下ってます抑えたい時はとことんエコに徹して稼ぐことができる ハイブリッドマシンの最大の強みですね。信号待ちやサービスエリアで止まってる時も、無駄にガソリンを消費しないし。 渋滞中ででも運がいいと EV モードでゆったり走れるこのクラウンにも EV モードついてますがちょっとでも踏みすぎるとすぐエンジンがかかっちゃいますねでも私みたいなタイプがエコモードで丁寧に運転していけば嫌われがちな渋滞もエコ運転ゲームになるハイブリッドカーとしての使い勝手はプリウス PHV に勝てませんがまあこれ排気量あるから追い越し車線を言えないようなスピードで走っていくハイペースクルーズがはかどるんだよな80キロ制限道路の山道くねくね道 上りもガンガンに駆け上がるそういう速度で入るには油断できないコーナーもほんの少しだけ前荷重をかけるようにすればスイスイと曲がっていってしまうそれにしても狭いですね1800ミリの横幅はちょっとでかいなぁこの幅の道を走るには瞬間的に左右どっちかにはみ出さないと楽しいペースは作れませんねそれにしても淡路島最北部海沿いの景色が素晴らしいな前が詰まっているので燃費を稼ぎながら景色を楽しむまだ飛ばす段階じゃない うーん、狭いぞ。おっと、前のハイエースがどいたぞ。チャンス到来だな。とは言っても、こんなに状況の悪い道で、全開走行なんか無理ですね。いやー狭い。これ以上横幅があったら、淡路島一周ドライブは無理やろ。この先の左カーブも、左右に動ける幅がなくて、普通にハンドル切ってもはみ出しそうだ。バイクや軽自動車ならいいでしょうけど、嫌な道ですよね。先が見えない。 普通の曲4の音ですよクロスオーバーの方でも言ったけど86の方がよほどいい音出してるプリウスもそうなんだがエンジンフィーリングが発電機なんだよな音の感能性は皆無でただ排気規制通ればいいや的なそれもスープラや86のようなスポーツカー枠じゃなくトヨタエコハイブリッド枠としてなまあプリウスに慣れてる私は何とも思いませんしむしろ排気量が大きい分のエンジントルクがありがたい総合性能がとても高いですよね エコであることは言うまでもないしこれはスポーツマシンだなんかの企画で86と勝負してたけど86を買おうとしてる私から見てもむしろクラウンの方がスポーツカーとして動かせると思うというかトルクがあって上り坂でガンガン登るしターンインしていくときの挙動も自然だし何か犠牲になってたりしないしクラウンの方が優れてるかもなこの手の車に乗り慣れちゃうとなんであんな苦しい思いして窮屈なスポーツカーなんか乗ってるんだろうと思えてくる 加速、減速、荷重移動しつつターンイン出口に向けて再加速。その流れはどの車だろうが大体同じ。なのに、パワーない、装備ない、段差で跳ねまくる、内装安っぽい、長時間で身体疲れる。そんなスポーツカーに乗る意味って、マジで何なんだろう。我ながらそう思ってしまいました。まあ86は確定で買うけどね、さて横幅がでかい車の弱点として、はみ出しスレスレにならないと、走りが作れないというものがあります。 横幅が小さい車は、さっきと走行時のようなライン取りや、荷重移動ができる。でも、1.8 メートル以上ともなれば、基本的にレーンに収めるだけで一苦労私が GTR を嫌った理由の一つでもあります。横幅はとても大事な要素なんだ。このクラウンは、ギリギリのところにいる。おっと危ないぞ。対向車の通過とタイミングを合わせ、飛び出してこられれば、支援タの真後ろに飛び込んで避ける。 そこまで描けたからこそほぼ原則なしで飛び込めたわけでそういう急旋回もこのクラウンなら不安なしちょっとでかすぎるなと思う横幅も長いなぁと思う前後長も走行安定性と車内空間になって帰ってきている 3.5 に加速力で劣るみたいなことを言ったが燃費や維持費重量バランスなんかでメリットはあるわけでただ大廃棄用モデルは敬遠されるせいか 3.5 の方が中古安いって聞いたんですけど本当ですか 私は 3.5 を選んでほしい。あとは細かい話になりますよ。例えば電動のシートと、ステアリングの位置調整。走行中にちょびちょび変えられて、初見には便利ですね。システムをオフにすると、自動でステアリングが持ち上がり、シートは後ろに下がる。乗り降りをしやすくするためなんだろうけど、乗ってすぐにシートポジション調整をする派には、戸惑う機能かもしれないね。あと、まさかのタコメーターなし。 3.5 の方はどうなんでしょうかねこれは寂しいよ。メーター左側のリング、加速中は上に、減速中は下に伸びます。改正ブレーキの参考にどうぞ。ルームミラー、なんか見づらい位置にあります。後続車の接近に気づきづらい。覆面が接近してきても、反応遅れるかも。左斜め上に視線を持っていったとき、それよりも後ろ側にミラーあるんだよな。首を動かさないと。 カーナビに、あと何キロ先で右折なのか、次のサービスエリアはどこなのか、表示されない。運転計画を立てる上で、これは不便ですね。パドルシフトについては、基本的に坂下りのエンジンブレーキで使います。メーターの下の方に、今4速だとか表示されるけど、踏んでいっても、 多段式ミッションの感じはしない。ルームミラーが液晶というかカメラ式になってて、後続との距離と位置が、ややつかみづらいな。後ろに客を乗せた時、ミラーを見るたびに目が合ったりしないので、クラウンには合ってると言えますね。あと今回は出番なかったけど、ブラインドスポットモニターとして、サイドミラー内部がオレンジに光ります。そんなもんに頼ったら運転手失格だけど、追い越し車線封鎖を左から抜く際や、 詰ままりがちな合流で入れれてていただくく際に、に距離感をつかむのに役立ってくれましたあとはブレーキですかね。ツーポットの片押しで、ブレーキ容量は大きくあります。ただ、初戦は純正パッドですね。踏み込んでいくと、途端に止まらない感じになる、そんなところですかね。横幅がでかいと自転車の追い越しも辛いもんだけど、1800ならまだ余裕があります。車庫入れについても、360度モニターと、バックビューモニターのアシストラインのおかげで、かなり止めやすいです。 切り返し前提で適当に突っ込んだんですがいい感じに収まってくれました狭い駐車場でもまあギリギリ収まるよな止めたくないけどね新型クラウンにせっかく乗るんだからと用意した従来型86を軽く飛び越すスポーツ性能と万能さには脱帽です 新型以上にいいぞこれ、86の前期と後期に乗り比べた時もそうだったよな。モデルチェンジやマイナーチェンジが、必ずしも好みに合うとは限らないわけだ。スポーツカーとかマニュアルがどうとか、自称車好きの車議論は、ほんとバカバカしいですよね。関わるだけ無駄だと思います。 いいと思う車を評価してあげましょう売れる車と好きな車買いたい車と実際に買える車ネタにがみが入り混じり関わったものから負けていく地獄となる売れた数が全てだとしたら世の中が残酷だよな他社がどうなのかあまり知らないけど私から見たこのクラウンはスポーツカーの超高性能版に見えましたトヨタは爪を潜ませましたねこれがパトカー標準採用とか相手したくねえなはい新型クラウン版もご覧くださいではご視聴ありがとうございました